おはようございます今日はお仕事ですか学校<笑>まだお家かな今日はね、ついに、ででん<笑>僕の彼女になってよ、SnowMan さんに作詞させていただいたこちらの作品の初詞ですイエーイ、うん、こちらの曲を作詞させていただきました。ということは皆さんも今日2番聴けるってことですね。まだ未公開だったところですね。鼻を出しながら。 2番いいてくださいあの2番には反則技を使っておりますので覚悟して聴いてくださいもし話が止まらなくてもですね、えー、当社では一切責任を負いかねますのでよろしくお願いします<笑>で俺2019年の7月にですねいつか SnowMan さんの曲をあの、関わらせていただけますようにっていうふうに Twitter してたんですけどそれがねこれから2年経って2曲もね「君からから続いて2曲もえー、っと 関わらせてていただくことになってなっんかこう目標が叶うっていうのはなんかすごい嬉しいですね「あの君カレをね大事に聞いてくださった方のおかげなので感謝させてくださいうちのお母さんに自慢しますフフフ目黒タンのねお母さんにてかもうすでに電話かかってきたんですけどね<笑>嬉しいですよねやっぱり是非僕のファンにもこちらの1枚手に取っていただきたい作品になりますので よろしくお願いします以上じゃ<笑>では今日もいってらっしゃい毎日頑張ってね